こんにちはです今日ご紹介される商品は、はい、中ん、はい、の、はい、クジョベースト、ねはいねはいはいね、なん で, これなんで、はい、結構な力です。そうでですすねね小型なのに、ね ますはい、はい、こちらこのタイガー柄、はい、ここ白のタイガー柄と黒のタイガー赤タイガーはいベストの価格3990 円,、はい格3990円はい、機器が12890円、はい、合わせて16808円でやってますので皆さんよろしくお願いします